平野紫仕様、退場決意、の裏に逃げたぎる表しパワー、ミタモニカの勝手に占っていいですかご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今回は、来年5月にキング・リンチを脱退同時にジャニーズ事務所を退場すると発表した平野紫仕様さんについて占ってみたいと思います。マックス。 平野さんのホロスコープ、生まれた時の星の配置図を見てびっくりしたのが、星同士の角度形成がめちゃくちゃ多いこと。人によっては特定の角度を形成していない星の方が多いというケースがあるくらいなんですが、平野さんの場合、水星以外、全部の星が他の星との角度を形成しています。中でも目立つのが、情熱や勇敢さ。 当志、戦いを表すヒ星の角度形成。つまり、平野さんを読み解く際に重要になるのが、ヒ星ということになります。そこで、今回はヒ星と他の星との角度を分析し、脱退の理由や今後の動きについて推測していきます。まず、性格や人生、生き方、生命力などを象徴する星太陽とヒ星が、120度という角度を形成。 太陽は西洋占星術において最も強大なパワーを持つ星とされています。その太陽がお互いの良さを引き出し発展させる120度を非星と形成しているのです。つまり太陽と非星のパワーが良い方向へ働き合うわけ。さらに幸運、拡大、膨張を表す星、ヒ星、変革と精神の星、天皇星とも120度。すごいですね。 どうするお湯のごとく、火星のパワーが煮えたぎっているようですよ。ここからも、平野さんが制約の多い、さほど広くない世界に収まっている人ではない、ということがわかります。そしてこのパターンは、起業家やフリーランスとして活躍している人に多いパターンでもあります。一方、感情や好み、ライフスタイルなどを表す星月と非星はゼロ度。 ゼロ度という角度は、お互いの性質を強調し合うのです。制約、束縛、収縮、重圧、試練などを表す土星と非星は、正反対の180度を形成。180度という角度は、互いにプレッシャーを与え合い、激しい緊張状態を作り上げます。ざっと見ただけで、平野さんの火星は、これだけ色々な星と関わっているのです。 もしかするとヒラノさんは火星のパワーに突き動かされて脱退を決意したのかも。そんな平野さんの今後を推測してみるとソロ活動というビジョンが浮かびます。制約のない世界で自由にエネルギッシュに活動し、人並み外れた成功を収めるヒラノさんを見るのはそう遠くない未来かもしれませんね。 芸能活動だけにとどまらず、幅広いビジネスを展開する可能性さえありそうです。三田モニカ、8月1日生まれ、死者、A 型、戦術家、アロマテラピーアドバイザー、早稲田大学第一文学部に広し学科卒業、占い情報誌の編集プロダクションを経て独立、西洋先生術、血液型診断、